門前生態水野です、えー。今日はねこれからねえっと首の動画をね撮影していこうかな、えー、編集していってます。これね首の動画なんですけれども首ってね結構ねやっぱり、ね、しっかりと強さを入れているので<笑>強さ確認は結構ね毎回ちゃんとしっかりしていってます。この音声に変換するだけでだいぶ変わりましたね。うん？分かってますよ。<笑> 気持ち悪かったりしたら言ってくださいねっていう見てはもう分かってもらってたと思うんですけども私の当店のね門絶生体三つの部では無理やりは絶対行わないようにしていってますっていうの双方のお互いの理解が納得した上でないとやらないようにしていますそんなのじゃないとね無理やりやられる店なんかね ななななんじじゃゃいいいかかと思いますすよ私だってそうじゃないですか無理やりご飯を食べさせられて何食べさせられたうえに変えられないとか何の意地悪の店ですかそんなのやってらんないですよそんなの当店では必ずねい、えー、受けられないとかダメだっていうことになった場合っていうのは必ずストップっていう制度がありますからストップといえば必ず手を離しますそれ以外はずっとやり続けますけどね私ド S で変態ですから それでもね や, やっぱりね定期的な、ね、数が来るんですよ。私もいらないって言ってるのに、ね、お客さんいっぱい来ますからなんなんなんなんって思いますただね私も最近ね45歳を迎えて2021年今の現在でね45歳ぐらいを迎えるとやっぱりね体がね言うこと聞かなくなるんですよだからねこういう風なねうちの店のね強めのマッサージを受ける人たちの気持ちもわかる気はします。私もえー 弟子の正人にマッサにッージをさせしてもらわないいと体が効果を、ね、持たなななよようになってきてきるんですよねなのでねよかったちゃんとで自分の体をケアする人間を作っておいてっていうのは私の本音ですなのでね皆さんもね45歳ぐらいを超えたらえ定期的にね体のねメンテナンスをされることをお勧めはしたいですけれどもこれは私の価値観の押しつけになっちゃいますから皆さんどうぞご自身でねいろいろ考えられてみてください。 だだっててて考えてみてくださいよ40年式の車をずっと乗り続けることなんかメンテナンスせずに乗り続けることなんかできるわけがないんですよ当たり前なんですよ50年式の車50年ものの家をメンテナンスせずに使い続けることなんかできませんは反対、ね、いませんか家でも20年ぐらい住んだらリフォームしたくなるじゃないですか自分の家でも。 そういうふうういふに思うわけですから自分の体をリフォームっていうか手入れをしなければそんな若い世代の状態でんか保ち続けるわけがない部屋の片付けを1ヶ月何もゴミを捨てない状態だったらゴミがたまるでしょう人間の体も一緒なんですねでねこの方ね今ね咳き込んでますけれどもこれはね咳き込んでるっていうのはどういう状況かって言ったらいらないものがたまりすぎて 邪気というのが溜まっている状態なんですね。で、抑えたらそれが出て行ってくれるので、それがすっきりするんですけれども、これっていうのはとっても悪い状況です。で、その溜めすぎなんですね。悪いものだからここまで来るとね。かなりね。体がしんどいはずです。 ここまでになっっている状態だったらね本当にしんどいはずなのでそれをねそこまで貯めてもらうのも人のか価値観なんで私は何とも言えませんけれども貯める手前でやっといた方がいいんじゃないかななんて思ったり私は門前世帯に貢ぐ的にはね、ま、人の価値観っていうのは人それぞれですから何とも言えないキリスト教仏教、えー、アスラム教、えー、イスラム教みたいな。 考え方っていうのはやっぱりいろいろありますからそれの考え方でいいと私は思うんですけれどもあーどうやら、ね、体見てても定期的に体のチェックだけはされた方がいいような気は私はします私はね本当にね体のチェックされてる方っていうのはやっぱり定期的に人数が決まってるんですねなのでうちの店的には別にだ新しい人別に来なくていいんですよだって定期的に来る人間が決まってるわけですから その人たたちだけを見ていきたいき私の考え方なんですね、まあ、新しい人っていうのはね来られてもまたね続かない人たちっていうのはやっぱ結構いるんですよ本当に。 本、ま、当、あ、上から目線の考え方のいやらしいね、門前絶世帯、三つのぶなんですけれども、まあ、そう言いながらも、昔のお客さんと入れ替わっていってるので、あんまり新規を受け入れなさすぎてもあ、ダメな、うんだろうなっていうのも分かってはいるので、しかたなしに新しいお客さんを受け入れているのが、私の本音でございます。やっぱりね、入れ替わります、20年間やってて、残ってるお客さんと、残らないお客さんっていうのはね、本当にね、変わっていくんですね。 なので、その人に執着するというよりかは、入れ替わることを受け入れることっていうのはね、新しいね、整体とかマッサージをやられる方のがお客さんっていうのは本当に変わっていきますから、それを受け入れなきゃいけないんじゃないかななんて、私は思っております。疲れてきてますね。 え、何て言うのかな？変わることを受け入れることをやっていけば自分が変わっていくことを受け入れながら、新しいお客さんを入れつつ、自分も変わっていくみたい な, な。何て言うのかな？カップヌードルも実は20年間で味がちょっとずつ時代なんですけども、えっと肩をもうちょっとするか、気持ちいい。首をもうちょっとするかどっちがいいですか？肩変わっていってるっていう事実ご存知ですか？昔のカップラーメン食べると全然美味しくないんです。 ただ今のどっちでもお好きな感じでね新しいやつ食べるあやっぱりこれカップヌードルだな」みたいな真の味わいか 変わっていかないみたいな感覚この感覚カップノードルとはこういうもんなんだよっていう風うにしなきゃいけないで言えば、えー、絶対痛いのは絶対間違いないんですけれども形態的に変わっていく営業日が変わっていくとか人間は変わっていくけれども理念は変わらないみたいなそういう風なことをやっていこうかなみたいな何を呪文みたいなこと先生いつも喋ってるんですかっていう風によく言われるんですけれどもとりあえず変な人なんです私は 変な人なんで、その変な人をついてこれない人は、もうこの動画見なくていいんです、こんな長い時間まで。今、6分、7分ぐらいあるでしょ。この動画もう見なくていいです。本当、見ないで。見れる人だけ見てください。私もそういう方向にね、変わっていこうと思ってます。この音声すら聞き取れない人間はもうどうでもいいんですよ。だからね、このね、肩甲骨今押さえてるでしょ。この辺の場所っていうのもね、分かる人だけが見ればいい。 なので、ねえー、方向転換して先生字幕がなくなったから見にくくなったじゃあもう見なくていいんです私はやりたいことをやりたいだけやってる単なる変な YouTuber なんでも う, もう見てるくれる人にもうごますりなんか全くしませんだからこの音声の変換はすごい楽ちんなんですよ、編集する時にだって、ね 動画見ながら編集でね、喋ればいいだけなんですよいや。よろしくないですか、本当に。めちゃめちゃ楽チンなんです。これに変えたらね、何本でも動画作成できますよ。そっちの方が良くない見てるコアなファンの一部の人には。って私は思っています。 <笑>あの動画を作ってるんですけどこれねここのね横のね脇の部分でてね押さえたら痛いんですよ痛い場所をねしっかり緩めていかなきゃいけないちょっと腕を回したりするときに何か周りが悪いってことは、はい、脇をちょっとしっかり押しといてあげた方がいいんですけれども、うん、めっちゃ痛いけどどうしますめっちゃ痛いないやいやな<笑> ちょ迷うやってもらったら死ぬほど痛いやろしいと思ったから。死ぬほど痛い。一緒にやってもらって叫んでいいかな。ああじゃあそうしましょうか。<笑>はい行きましょう。絶対叫ぶやろうな。なん、ね、ですけどもこの方はねとても硬くてやっぱりねほら体が動いてるでしょ動くぐらいの力を入れなきゃいけないっていうこととてもね。 えー、受けてる人めちゃめちゃ痛かったはずねこれよく我慢してるけれども痛がってる痛がってる痛がってる痛がってますな こ, こっちがも絶対絶対すると思う自分切ってねここここ<笑>ま絶叫は我慢できるけど 切ってね。ここなんです、ね。そうでしょ。そ れ,、ね、それが絶対絶叫すると思ってるもん。<笑> のの場所っていうのは実はね50型とか40型とか30型とかまあ何とか型テニス型とかねやらなきゃいけない場所なんですけどここねとにかく痛い場所なんですよでこのとにかく痛い場所をしっかり緩めなきゃいけないっていうのはとっても大変なんです<笑>、ね、実はね腰痛とかはねすぐに治すこととか、ね、ぎっくり腰とか治すことができるんですけど、ね、40型とか50型とかってのはやっぱりね複雑な筋肉が か, かみ合ってくるためにどうしてもねやっぱ時間とかかかるので私苦手。 四重型五重型で来る人たちはねめちゃめちゃ時間がかかると思っておいてください私なかなか直せませんそこまでねゴッドハズなんですけどゴッドハドじゃない何でも直せませんあとね関節が変形してるやつとかも私直せませんからねそういうの整形外科に行ってくださいわかりましたか皆さんあーっともうご喋ってたもう10分超えちゃいました今回はここまでモンザ世界結びよろしくチャンネル登録とかねグッドボタンもよろしくお願いしますじゃあまた今度ね というのがもんです。第60回です、ね、<笑>以上でございます。ありがとうございました。起きたくないですね。どうですか。だいぶスッキルされたでしょう。スッキルしました。よかったです。<笑> 座っていただいて、えー、今どんな感じにしたかって言ったら、えー、髪の毛を切って整えたような感じです。で、この状態がずっと続きますかって言っても続きません。髪の毛が伸びてくるようにまた体もしんどくなってきます。うん、なので当店は一応1ヶ月に、何、えーね、三ヶ月来なかったら再診療というのをもらえるようにしてますので、あ,、うん、あのまあ三ヶ月以内に来られるか、まあ、痛、痛すぎて二度と来ない方もたくさんおられるので、<笑>なのでまあその辺は、ね、お考えくださいと言ってます。なので。 まあ、これでちょっと様子を見ていただいてね、あの、今後どうされるか、考えてください。三回ぐらい来て。三回ぐらい来られると右、右、その右の方とか、しんどいトレって、もっとスっきりされますね。はい。で、思ってみてた。はい。<笑>まあ、この板さんに耐えれるかどうかですね、あとはね。足は痛いよねー。足が痛いよねー。立つのも痛いよね。<笑>ああ、確かに筋肉痛みたいな。なってるてでしょなので、もう筋肉痛な状態が、さらに筋肉痛になるみたいな感じね。う いはい、では以上でございます。ありがとうございます。<笑>ますはでは。